キンプリ平野の仕王子様路線は、恥ずかしかった、発言が、物議、過去に語ったアイドル業の葛藤。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所からの退場も表明しているキング・アンド・平野ス・ヒの仕 現在、そんな平野の雑誌での発言が、ファンの関心を集めている。平野は CD デビュー当時、周囲から王子様という扱いを受けていたことを振り返る中で、正直恥ずかしかった、危機感を感じてました、などとコメント。ネット上では、否定派と擁護派の意見が入り乱れている状況だ。ことの発端となったのは、4月19日発売の DV ガイド。 4月28日号、東京ニュース通信社に掲載されたインタビュー。平野は、シンデレラガール2018年5月発売がデビュー曲に決まった背景やリリース後の仕事などについて解雇している。シンデレラガールは平野が出演した連続ドラマ花のチャレから花男ネクストシーズンキャケラ TBSK の主題歌。 ミュージックビデオや音楽番組では、王子様風の孔びやかな衣装を身にまとい、王道のアイドル路線、王子様系グループとして、デビュー後も多くのファンを獲得していきました。ジャニーズに詳しい記者。一方、平野は前述の DV ガイド、うちで、当時はどこへ行っても、王子様と言われて、正直恥ずかしかったし、危機感を感じてました。 本人が一番王子様なんて自覚してないのに大丈夫なのかなって笑い、原文ママ、いかどうと本音を取ろ。曲の影響力の大きさを感じ、自分たちのやりたいことをセルフプロデュースしていく上で勉強になった。とも語っていた。特に問題になっているのは前半の王子様と言われるのは正直恥ずかしかったし。 危機感を感じてました、という部分。ネット上では一部ジャニーズファンから、こんなことを言い残してグループを去っていくのは、ジャニーさん、ジャニー北川前社長に対する冒涜だと思う。ダサすぎる、恥ずかしかったって何 平野の言葉はキラキラ王子様路線でデビューを目指している後輩にも失礼だしひどい自分が応援するタレントにこんなことを言われたらショックで立ち直れない王子様路線とか外野になったからやめるんだろうなとシビアな反応が寄せられ物議を醸しているしかし対照的に平野の発言は王子様と言われるのが 恥, 恥ずかしいって意味じゃないの 別に王子様路線を否定しているわけではないと思う自分と世間のイメージとは乖離があるっていうことじゃないの本人も王子様なんて自覚してないのに大丈夫なのか、なと言っているし自分はマイナスな意味だと感じなかった。言葉のチョイスの問題かな、シンデレラガールを大切にしていたことは伝わっていたし、間違いなくアイドルを全うしてくれてた。 と、平野をかばうコメントも少なくない。また、平野は前から、王子様の自覚はない、と言っていた、デビュー当時から、自分は王子様と言われるような人じゃない、っていう謙遜した言い方をしてた、との指摘も。例えば、彼は18年10月5日放送の、連続ドキュメンタリーライドオンタイムから時が奏でるリアルストーリーから、 フジテレビ系の中でアイドルという職業に関して正直な思いをこぼしていた。雑誌の撮影のためうさ耳をつけていると俺は21歳になってもこういうことをするのか。いくつまでこれするんだろう俺。と、ぼそり。スタッフが35ぐらいまでと返せば、しんど。と笑っていたのだ。 そこで密着取材をしていた番組スタッフがいつまでアイドルでこれやるのかって言ってたじゃないですか。そういう風うなこと考えるんですかと質問。すると平野は考えますね。本当俺アイドル向いてないんですよ。歌ったり踊ったりするのは楽しくて好きですけど。やっぱりアイドルってそれだけじゃダメじゃないですか。胸キュンのセリフを言ったりとか。 めっちゃ苦手なんですよ。俺、割と僕、勘らしい人に憧れてたり、勘らしいねと言われる方なんで、うさ耳、勘らしい人するのかなみたいな、などと葛藤を告白していたのだ。さらに、スタッフが王道のアイドルと呼ばれることに対して話を振ると言ってくださいますけど、そんなことはございやせんよ。ははは笑い、と照れた表情を見せていた。 なお、平野は以前にも王子様のイメージを覆すような方向性を目指していたと明かしている。21年5月リリースのシングル曲、マジックタッチは、世界的なダンサー、メルビン・ティーム・ティームが振り付けを手掛け、ダンスが印象的な一曲となり、王子様路線からの脱却に成功。 週一日本テレビ系道16日放送のインタビューでは、僕ら結構ダンスレッスンとかも週一でやってるんですけど、それを活かせる場所がなかなかない、ねっていうの、と。あとやっぱ、世間の皆さんに、王子、っていう印象を持っていただいているのは、すごく嬉しいんですけど、ちょっと払拭したいっていうのもあって、今回やらせていただきましたね、と解説した。翌日放送の、ジップ、どう でも、平野は、今まで結構、王子様、って言ってくださっている方々が多くて、それをいい意味で払拭したいね、っていうことが話し合いで出て、これ、全然大時間ないね、みたいな、っていう風に思っていただけると嬉しい、と述べていた。平野はデビュー当時から本来の自身のキャラクターとグループの王子様路線とは乖離しているという胸の主張を続けてきました。 TV ガイドで本人が大丈夫なのかなと思っていたと打ち明けている通り、周囲やファンの期待に応えられるかという不安から抵抗感を抱えていたのかもしれません。グループ脱退が1ヶ月後に迫り、メンバーの一挙手一投足に注目が集まる時期だけに、一部のアンチなどが過剰に反応してしまったのでは、どう 平野を含め、同日にグループを離れる岸優太、神宮寺優太も、今後の具体的な活動に関しては明言していない。5月23日以降、平野は芸能活動を続けていくのか、それとも別の道を歩むのか、果たして。